はい、えー、と質問にありましたあの、ファイルを例えば4つに分けたとして、1つ1つダウンロードしていくと結構大変だという話がありましたので、まあ、一番簡単に、例えだから1つのファイルをあ見ましょうか。ねはい、えー、と例えば。 ね、じゃあこのファイルを切りますねちょっと大きくしましょうかえっ、ー、とどういうファイルかというと「久しぶり久しぶり」「元気うん元気」はいえっ、ー、とまあこれをじゃあね4つに分けますねうんでまずじゃあいらないとこはね全部こうじゃあ中間で切りましょうかとりあえず。 ね、でいらないところを消します、はい。じゃあ、この4つのファイルをそれぞれダウンロードできればいいんですよね。じゃあ、とりあえずね、こっち持っていきますね。あじゃあ、こうしましょう。一番簡単なのは、じゃあ、これを消しますね。消して、はい、これで。 ダウンロードします。はい、ダウンロードできました。で、ここで戻ります。戻ると現れますね。で、これを消します。これをこっちに持ってくる。で、これをダウンロードします。はい、できました。で、 また戻ります、ねえー。もうこれはいらないですね。はい。まあ、これで理屈は多分理解していただけるかなと思いますが、じゃあ3つ目消しますね。じゃあこれでダウンロード。はい、できました。また戻って、次はこれを消して。 これを持ってきてはいこれで4つのダウンロードが1234できましたねじゃあ1つ目聞いてみましょうか久しぶり OK2、okay、つ目久しぶりはいいいですねまあ最初からこれ元気ねはい OK、はいはい、ですはい初めからこれを 言っっておけばよかったですね、まあ、この状態で一つ一つダウンロードすることはできないけどこの方法を使えば一つのファイルを複数に分けて一番効率よくダウンロードできると思います。はいいありがとうございました